変更コ工作ですまずあの下ごしらえと言いますか紙コップにマークをつけてね、カッターナイフで窓を作っておきます窓を切り抜いて 変更板を1枚、えー、適当な大きさでいいんですけど端を落としてそのままポンと入ればいいんですけどえっ、ー、とちょっとサイズが合わないようでしたらテープで端っこを留めとくといいと思います。 長いですね、こっち側から覗き込むよいな形になりますねもうちょっとなくよも 広口の方を1センチぐらい一回カットで傷をつけといてハサミで切り落としてしまいます。 さらにちょっとこっち側をさらに切り落としてこういう状態ですね。で次にこれ切り落としたこの広口の輪っかの部分ですけど変更版に。 変更板を広口の方に貼り付けちゃいます最終的にはね要はこう2枚の変更板をこう重ねて。 覗くって感じになるんですけどもね操作してる時にちょっと緩んできちゃう時があるのでで止めておくといいと思います。ね。 さっっきこっち少し切り落としたのでこ う, こうぶつからないでこう重なる感じですねこう入り込む感じになりますね回転する感じになりますで次に、えっと、セロハンなんですけどセロハンを決まった大きさですね ップのサイズに合わせるんですけどさっきのサインペンで印をつけときましたハサミでも構わないんですけど動いてしまうので蒸気で。 このあとこのセロハンでこれ結構小さいんですけど切り出したセロハンなんですけどもこのままくしゃくしゃってして団子にしても構わないんですけどどうせなら折り紙でこういった折り鶴るですねこういうの作るといいかなと思うんですけど作業としては一番ここがちょっと大変なところで。 結構手先の器用さがよく出ます。ちょっとこうつを折るところはちょっと省略いたします。折り紙なんかで一旦こう練習をするといいと思います。で、えー、っとセロハンのつるなんですけども、つるを先ほ先ほど作った。 紙コップの、ね、中にこう、えー、と中にこう吊るすんですけどもこの針と糸を使って、えー、と随分前にですねどなたかがやってらっしゃってちょっとはっきりと覚えてないんですけどもこのオリズル の, このお腹の部分ですねここを 適にまあ適当っていうか真ん中の辺りがちょうどいいと思うんですけどこういう状態ですねこれを先ほど作った紙コップの真ん中よりやや広口部分ぐらいがいいと思いますこんな感じですか途中ぐらいになる位置にしてあとはテープで留めちゃうだけです 止みちゃって貼りといてくいですね。プランプランっていう状態になりますね。で、こっちの広口 の, の変更板を貼り付けた方ですね、大きな方ですね。で、これを重ねて、あとは こ, のこっちの細い方、あのちっちゃい方からですね、狭い方から。 覗くだけと、ね、まあカメラの関係でちょっとうまく見えるかどうかわかんないんですけど、まあ、こうやって覗いて白っぽくするとわかりやすいですかね、えー、実際にあの窓かなんかに向かってですね光のある方に向かってこちらからのぞいて偏光板をこうくるくる回す感じになります。 実際は明るい窓に向かってこちらから覗く感じなんですけどもちょっとカメラの関係で斜めになっちゃって鶴が引っかかっちゃうんですけど要はこちらの方から覗いてセロハンで作った鶴が変更して鮮やかに見えると。 ですね横からちょっと光を当てているのでちょっと分かりにくいんですけど実際に自分で作って明るい方に向かって覗いてみると鮮やかに色が変わる変更して見えるのが分かります。 うまく撮影でできなかかったのでカメラらこちらが白いついたてにして光をこの背面から当ててるんですけどね変更板を回転させて実際にこの覗くとよく見えるんですけどちょっとカメラだと分かりにくい感じはします。